嘿嘿嘿嘿嘿，今天又继续的要来做一些黑道会做的事情哦。<笑> CP 队换我看我现在可以换用，冲刺能力强化要 2CP， 我现在几 CP 啊？ 我现在只有一 CP 连个冲刺强化都没办法换。这看个地图齁我们现在应该是要到这个当铺这边就从这边过去走这里 嗯刚才有一个噔的一声是什么这家店我在唱卡拉 OK 哦你好收到隨随身面子发面子再给我一包好吗不能重复吗小气哦 小巷子里的当铺是这个吗恰龙 是, 是泰国乌台料的哦这个这个 ABA 斯应该是这个了会比寿屋。哇好多包哦交谈 欢迎请问有什么需求呢生日戒指十二我的。审手上的天不够啊。那 たまにそうやって騙し取ろうとするサイン違う、信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるかあんまりしつこいと警察呼ぶぞくそ。チーチーチーチーチー。わ、じゃあ、早要賛点。 这的贵妇要不要借一下钱呢哦店里还在播音乐要做什么工作呢钱也不够 有没有认识的人可以借一下钱你就请你这一个啦大哥要不要买一下爱心笔一支只要十二万哦那个喝酒醉了从他身上抢钱过来没有必要去这边要去哪里逼我看地图啊地图也没写 相当受年轻人欢迎的俱乐部剧情这里有剧情。哦。封建组的事务所所以这几个地方应该都可以去。是吗因不是剧情是刚刚已经过过的剧情了。这和平金融刚刚不是已经 被我收起来了如果刚从他们那边拿走两亿元然後我現在又过去跟他们借钱不知道 會, 会会有什么事情发生的好想出发看看哎呦喂兄 かしいところで出会った何も聞ずに金を貸てくれはい。別ににに構いいいまませんんんんんけどど兄貴ががが金困っっってててるるななななよぽすすすねそ高級店行こうとしででか時間急くれおゃあ、<笑> oh,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 さっきと値段が違うじゃんどうやー、どうしようまたあんたか悪いけど値上げしたんだよなんせ人気の品だからね頼むこれが最後の品だったんだだからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよお金さえあればねそうだ指輪が俺のもんだって確かめる方法がある 本物ならユミって掘ってあるはずだ何を言ってもダメったらダメとにかく欲しかったらお金用意してきてよ可惡クソ<笑>我剛才講的一樣的台詞好機掰喔這樣子 錢，我現在急需要錢。有沒有人？有沒有人在這附近可以借？這也是很耐強制人的，因為樓上也上不去，再不會拿著十二萬等下又遇到那個扒手，然後又被偷走之類的。還有誰？哎，又是你。 <笑>早くないっすかショートだったんすか<笑>シンすま、マまた金を貸してくれもう一回行かなきゃならなくなっちまった<笑>兄貴そんなにハマっちゃったんすかただ詳しいことを話してる暇がない他のやつに取られちまうかもしれねえんだ<笑>ああそうっすよねわかりました<笑><笑> すま快快不能 marketer 呢我的韩卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡我卡成卡卡卡卡卡 暇ったのにまさかも誰かが買っていっちまったっていうのかそれはパンデの太太だ。あんた、やっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪どうしたんだそんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。本当かいや。 あんたがとっても真剣な表情をしてたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだってあんたの話、信じますよ。そうか。とにかく、それを売ってくれ。ああ、お題は結構です。盗品と分かったのにバイバイしたら、こっちも罪になっちまいますから。おお、全然。それに。 こういう仕事してるといろんな人を見るけどやっぱりものを大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよありがとう大事にしてくれるさきっとね獲得了生日礼物戒指 yeah, 12万的戒指回来啦 那麼好感想由美ちゃんお誕生日おめ で, とうおめでとう、由美おめでとう<笑>みんなありがとう。ほら、由美我い白。异美我明白。异美我明え、いいのこれ？ 本当にもらっちゃって当たり前だろう。<笑>あの、ユミん実はその俺からもプレゼントがあるんだえ、本当にありがとうそのこれなんだ この指輪カズマが私においおいなんだよそのダッセイ指輪やすっちデザインだなほらそういうこと言わないの<笑>あ私の名前が掘ってある余計だったかううん、うん、そんなことない科<笑>下後就不好賛成了な ありがとう。大事にするね。ああ<笑><笑>そうなんだ。そういえばもうすぐゆみちゃんの誕生日じゃないえ。そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か嬉しいけど、それはちょっと。 いかなえどういうことほらやっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか誰かそういう人がいるわけやだ違うのそういうわけじゃないんだけどごめんね気持ちだけもらっとくあらこりゃユミちゃんに振られちゃったかな<笑>ごめんね<笑><笑> おい<笑>、俺らだってお客さんだぞハハハハハハハハハハハハハハハハハハハえハハなハハハハハじゃあキレイちゃんからはネックレス錦山く君からは指輪とかなんだよそれ 別にいいけどさ<笑>。<笑><笑><笑>配对成功。時間回到九月三十日深夜。 一小时候是为好下午四点。Oh, hiya, k i ちゃん疲 got it at all? 随分的嘞。他小时也太久了。你是去了你是去た？你是了你是去了你是去了你是去了了。 キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってたわそうか今何時だもう4時ねそろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないのああそうだなそろそろ行くよお前はどうするんだうん少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ そういえばユミは一回家に帰ったわもう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけどそうかじゃあまた今夜軽く顔出すよ分かった待ってるわねじゃあしっかり風間さんにそのケース渡しなさいよ今夜待ってるね 公司包会不会钱已经没有了哎，不是走这里出去了请问你们家出口在哪有那么多那么多门呢？封建组事务物 我觉得拿着一亿人在街上乱晃真的是太可怕了小客才能从后面进去 有一家挺别致的店叫做瑟雷娜。哦，妈桑妈是个美女而且打工的小美也很棒她叫做想美真的简直像天使那你就去跟那个想美喝吧哼<笑><迟醋><笑><笑>，吃醋。好先把想想想想想想想想想想想想想想想想 どうしたんだお前いやーちょっとキリュウさんに紹介したいやつがいましてね青木と言います<笑>実はこいつ俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ雑誌ええスパって言うんですけど読んだことはありますよ俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよで 今この町で一番行きがいいのはって聞かれたもんですから旦那のことあんまり変なこと言いふらすなよはい分かりました今後ともよろしくお願いしますああうじゃあまたな要するに要当那個公官だ 好北哥失礼什么啊吾哥尚尚真心太阳尚月人我想你 的, 的間在。 また無茶したんじゃないだろうなああいえ一馬お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが利かなくなる元々暴れたいってやつらの集まりなんだからな桐生なら大丈夫ですよ分別のある男ですそれにな親父だって昔は東城下一の殺し屋って柏木<笑>すすんませんベッたんのほ すまんが外してくれいしかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはなおやさんがいなけりゃ今の俺はありません感謝していますおいそう硬くなるなはいひまわりには顔出してるのか いえ最近は錦も弓も行ってないみたいですたまには行ってやれあそこの孤児はお前たちのふるさとみたいなもんだええお失礼します桐生さんにお電話が新次さんからです さらっていったんです。はあ。由美か。なんで組長に。詳しくはわかりません。でも、錦のおじけもそれ聞いて、組長のところに。錦が。で、場所は。劇場の横のビルの、組長の事務所です。わかった。すぐに行く。おい、どうした。じ島組長が。由美を強引に連れ去ったらしいんです。それで。 西が一人でを助けマゼ、ま、いな組中は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね俺、行ってきます。よせ。えここでお前まで行ったら3人ともただじゃ済まねぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまで、お前は待て。おやすみじゃん、おやすん。 と目前はどれだけ看剧情で。私操作在游玩の部分は少し。 唐组事务所，哦，有点远这边是卖拉面的就能进去好吧 嘉宾我把他看得开尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤尤 两亿元哇！哎，哦！一样拿着高尔夫球干这个 嗯哎好会想哦可以抓脚 有很专业你请的人也不怎么样了该死了好了又来进到这里东堂大楼 门都不用锁的这什么情形 どうじまくみちょきりゅうはしゅを無理やりだからうっちまったんだかっとなっちまって何発も何発もゆみ<笑>おいしっかりしろやっちまった。 東証会の大幹部錦、木弓を連れて逃げろ何言ってんだお前こそ弓連れて逃げろお前がいなくなったら妹はどうなるんだ<笑>次の手術が最後なんだろう。そんな時 お前がいねえで、誰がいてやるんだ。だから、お前はここにじゃいけねえんだ。でも、お前は。<笑>行け。錦。この嫁ちゃんは、せっべリルは。行け。 人不是一马杀的。戒指掉在这里。 事情的经家宁的公民家的公民家的公民家的公民家的公民家的公民家的公い家的公民家的公民家 奴はこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。<笑>これはヤクザの構想だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決。それが今求められるすべてだ。ク<笑>ソ刑事さん。俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを。 若頭の風間に渡してくれませんか申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫がよすぎないかそれは分かってます。約束はしねえぞ。はい。うん、人真好 囚人番号一二四ゼロ、面会だ。お、剃った頭はい、は俺は破門でいいのか、信二。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。登場回三代目セラ会長が破門にすると。 決めたそうですどういうことだ自分にも分かりませんただ風間のおやすさんがこの波紋状を兄貴に渡すようにと堂島組はどうなるんだ風間のおやすさんが引き継ぐそうですそうか時間だ ユミさんが行方不明なんです事件の次の日からユミさん記憶をなくしてたんです錦のおじきや兄貴の言葉で急に病院から姿をすいません風間の親さんには口止めされてたんですけどおい時間だ誰かちゃんと探してるのかはい錦のおじきや風間の親さんが聞こえんのか信じ 弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。ああ！定なんだその態度は。ああ、そこ。何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。う<笑>。ウルイマの手を被ちゃった、吓死我。物騒でいけねえな。 おっとこちらさんも物騒な面してる な, なああんただろう自分の親分殺したってやぐざ黙って食ってろさすが貫禄だね堂島の竜堂島組射程頭補佐桐生和馬何やってんだよお前らおが 大家好有默契都是有奶奶的奶奶的奶奶的奶奶的奶奶奶的奶奶奶的奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶 一 个, 一个哦，来了来了来了双他了看你要不怎么样哦 想踩他没踩到使出各风格的超级精髓超级精髓是什么？ 最墙体使出的超必杀热血动作哦、oh. oh. <笑>这不是北斗惨毁拳吗 彼の命令だ<笑>セラ会長だ登場ヘの三ヘ目だヘヘヘヘヘヘヘヘヘ